百州武道具店の動画こんにちは百州武道具店の動画ですやりますかうわー今日は左足蹴り足がうまく使えないって人やります蹴り足がうまくできない人僕も小学校の時これ苦手でした大丈夫だからもし周りで蹴り足苦手な子がいたらぜひこのビデオ今日のビデオを教えてあげてください必ずできるようになりますから 左足、蹴り足がうまく使えないとどうなるか三つあります。一つ目は、届かない。届かない。全く届かない。二つ目、体が開いちゃう。開いちゃう。こういう打ちになっちゃう。右からの打ちになっちゃう。三つ目、すぐに動けない。すぐに動けない。間に合わない。遅れる。三つあります。届かない。開いちゃう。すぐに動けない。思い当たる節あるでしょこれみんな、左足、蹴り足がうまく使えてないからなんです。 まず最初に疑うべきは左足がこれ右足ねこれ左ですね左足が横向いちゃってる人意外と多いですこれ種目足って言います左足が横向いてると全身交代ができないうまくいかないこれは全部左足が横向いちゃってるから左足の角度によって前に進むパワーっていうのは変わってくるらしいんですよこれ右足これ左足ねでここを えー、こっち。えー、こっち。こっちが0度ね。えー、こっちが90度とすると、左足こう。種目足になってくると、こういうわけ。こういう剣道してるわけね。正しくはこうね。その時に、一番力が発揮されたのが、0度から30度。30度まで。こういう状態ね。ここ、一番力が発揮されます。そして、もう全然力が入らないのが、ここ。50度。50度から90度まで。っていうのは、これ全然、 全然力が激減すするらしいんですこのように左足の角度が50度を超えて横を向くと全く前に飛べなくなるんですだからこれをまずは見直す正しくは両足とも相手の方もしくはちょっとだけ左足を横ぐらいが一番飛べるゴールデンゾーンなんだね この横向いちゃってる左足の直し方なんだけどこれはよく言われてるのは左腰を入れるとかおへそを相手の方に向けるとか左膝ね膝をちょっとこう絞るようにして内股っぽく意識する言われてますけどもやっぱりね本人がやっぱり前に飛べないのはこの左足のせいなんだよって気がつかないとやっぱりやりやすいようにやっちゃうんですよね僕がそうだったから。 左足、蹴り足がうまく使えない2番目の原因っていうのは左足のかかとが高く上がりすぎてるんですよね。これなんで左足のかかとが高く上がっちゃうかというと前に打とう前に打とうとして体勢が 前のめりになっちゃってるんです。前のめりになってるってことは、体重が全て右足に来てるんです。結果、左足が高く上がってしまう。実は、前に飛ぶバネっていうのは、足の膝と、このかかとのところにあるんです。今話してるのはこのかかとのところなんだけど、このバネ、ここにあるバネが、もう伸びきった状態なんだよね。バネっていうのは縮んで伸びるでしょ伸びたまま伸びないでしょ縮んで伸びるはずなのに、もう今伸びちゃってるの、ここが。 直し方としては、まずは両足均等に体重バランスを持ってくるってことですね。イメージしやすいのは、縄跳び。縄跳びやった時の、右足前、左足後ろで縄跳びやった時の着地の足。必ず真ん中に重心来てます。こうやって縄跳びやる人いないでしょこれ前のめり。こうやって縄跳びやる人いないでしょこれ後ろのめり。でも今実際やろうとしてるのは、こういうことをやってるわけ。だから前に飛べないの。真ん中に体重を持ってきて飛ぶ。この着地の時の体重バランスがベスト。もう一つの直し方は、まあこれ これもまあ意識することなんだけど、まあ右足左足ってあって構えた時に左足はこうやって浮かしてます。指1本か2本浮かしてます。この時に右足も少しだけ本当浮かせるんですよ。右足どのぐらい浮かせるか左足は指1本か2本だね、右足はコピー用紙1枚分。コピー用紙1枚分でいいんですよ。1枚分浮かせる。<笑> これ1枚分浮かせるんですそういう意識で構えると右足がベターっと床ついてないで動きやすくなるんです。 左足、蹴り足がうまく使えない三つ目の原因は力を入れる足が逆なんですよ。もちろん前に出たいので右足前に出すんだけど右足を前に出す時に力を入れる足っていうのは右足じゃないんです。右足じゃなくて左足。前に出たかったら右足じゃなくて左足の力で前に出るんです。左足をうまく使えないってい人は前に出る時に右足を使ってるんですよ。右足を前に出すこの勢いで前に打とうとしてるんですね。 じゃなくて右足じゃなくて左足前に出たかったら力強く出たかったら左足の足の裏親指の付け根で床を押すように押すように前に出てやります力を入れるは足が逆なのね これ直し方としては、送り足。みんな一番最初にやった送り足をもう一回見直してください。蹴り足が苦手な子の送り足っていうのは、前足、右足を前に出しちゃうんです。こういう送り足。こういう送り足。こういう送り足。体が残っちゃったんでね。蹴り足が上手な子の送り足っていうのは、右足じゃなくて左足、反対の足で床を押すように前に出ます。体も一緒に動くよ。こういう感じ。こういう感じ。こういう感じ。こういう感じ。 もう一つの直し方としては、いつもみんな基本打ちやるときに、遠間から、しないとしないと触れない、遠間から、一歩入って、メーン、一歩入って、メーンってやってると思うんだけど、特に左足の蹴り足を強く意識したいときには、もう、近までいいんで、近までいいので、一歩継がずに、一歩継がずに、 左足で蹴ってメンと。近くでいいからね近くでいいから左足で蹴って面とこういう足の使い方で練習してみてくださいこれが一番いいと思いますというわけで今日は左足の蹴り足やりました僕ももっと上手になれるように頑張って練習しますんで一緒にやりましょう今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日を